今日ご紹介するのは、プレミアム公開させていただきました、こちらのマックスウィンさんのテーブルなんですけれども、実は私、こちら、個別で非常に商品良かったので、ノアボクシー SZ ついてないんで、これを買いました。で、このチェアテーブルの詳細は動画公開になってますので、機能性についてはそちらを見ていただければと思うんですけれども、ノアボクシーで、この、 チェアテーブルを使ってみての機能性についてを今日はご紹介をしていきたいと思います。で今、もう完全に開いている状態で、かつノアボクシーの場合ですと、このようにロングスライドができます。ステップアゴの場合は少しロングスライドができない、まあ、私の今の現行のやつに関しては340までしかロングスライドできないんですけれども、こちらに関してはロングスライドが可能なモデル、まあ、580。 ここが580までなんですけども、ロングスライドができます。で、このチェアテーブルをつけてみてどうなのかと。で、チェアテーブルなんですけど、この乗り降りするときに、たたまないと邪魔になるっていうのが、今までのミリバンっていうのはありました。ロングスライドしないやつに関しては。で、今回、このノアボクシーに関しては、ロングスライドができますんで、もう普通にこのチェアテーブル自体は、このように、 オープンにしている状態でも普通に乗り降りができるようになります。ここに1名、それから2名ということで乗ってたときに、こっちから降りようとしたときに、まあ2人とも特にこのチアテーブルを畳まずともそのままこうやって降りてしまえるということで、やっぱこのロングスライドとの組み合わせも非常にいいと。 まあいうことが、まず一つあるかなと思います。で、もう一つは、今これ見ていただくと、高さが違います。で、これ特に、チェアテーブル自体、これも高さもちろん変えられるんですけれども、これ、運転席のシート高さが変えられます。で、このような形で、シートの高さを、このように上げる。まあそうすると、このような形で、チェアテーブル自体も、高さが、 まあ、調整できるということで、まあ、お子様の使い勝手とかもありますし、まあ、もちろん運転席の座っているその座、座ってるドライバーの座高の高さ等にもよるとは思うんですけれども、まあ、こういった形でシート自体でも、このチェアテーブルの高さの調整というのができるとい う,、まあ、いうこと、まあ、そこもすごく使い勝手としてかなり。 高い。まあ、ノアボクシーで使う場合なんですけれども、まあ、そういった使い方もできると、まあ、いうことになります。で、実際の、この、使い心地がどうかっていうことになるわけなんですけど、実際閉めてみたいと思うんですが、このような感じで。はい。で、細かな詳細。まあ、実際にカップホルダーであるとか、このように、カップホルダーであるとか、 携帯も実は置けたりするしで、パソコン、MacBook なんかも置けたりもします。でその辺の詳しい詳細は、まあ、MaxWin さんのプロモーション動画になっちゃうんですけれども、そちら15日の、15日にプレミア公開しますので、まあ、細かく見ていただければと思います。で私の場合は今回思うんですけれども、まあ、このような形で、ここがもう平らな状態に なってますんで、まあ、物を置いたり、パソコンを置いたり、まあ、仕事をすることもできるし、まあ、ここカップホルダーがありますんで、まあ、カップホルダー、飲み物もここにも置ける。で、ノアボクシーの場合ですと、ロングスライドになってますの で, で、ロングスライドすればもちろん、こっちのカップホルダー、これ SG の。 チェアテーブルになるわけなんですけど、サイドテーブルになるわけなんですけれども、まあ、ここにもちろん子供もできるんですけれども、まあ、ここにも置けると、まあ、いうことなので、まあ、かなりこれを使うことによって、車内のユーティリティというのは高くなります。ロングスライドすると、この膝の上に、このチェアテーブルがかぶりません。まあ、このように、大、ま、体、あ、いいここまでスライドさせる。まあ、こんな感じ。まあ、子供さんにとってはすごく、 重宝する、このロングスライドが、まあ。ロングスライドさせれば、このシートのこの足の上に、このチェアテーブルが乗っからないし、チェアテーブルを使って何か作業したいという時なんかは、このシートを前に寄せれば、もう可能な限り、このテーブルの近くに寄せることができるので、まあ、このような形で作業したり、あと食べ物なんかもそうなんですけれども、食べれると。で純正の テーブルって結構シートにもう直付けになっちゃっててここまで伸びません正直なので何かを食べたりするときとか作業したりするときというのはあまり向かない仕様のものになってますそれは車を運転してるときというのはできるだけ使わないでくださいっていうのがもともとそういったガイドライン まあ、法規上では決まってませんけれども、ガイドラインとしてありますし、まあ、メーカーとしては、まあ、あまり運転している状態で、まあ、危険となるようなものというのは、まあ、提供しないようになっているというのもありますので、まあ、あまりこういった本格的な機能を兼ね備えたチェアテーブルというのが、まあ、使えないという、作れないという、提供できないという実情というのはあるわけなんですけれども、まあ、そういったところをアフターメーカーはしっかりと目をつけて、まあ、こういった本格的な 機能性、さらに機能性を乗せたチェアテーブルを今回提供してきたということです。なので、かなり格段に、このチェアテーブル自体の使いやすさっていうものは進 歩, 進歩してる、進化してると。いや私もこのチェアテーブル見る前に、純正のチェアテーブルつけようかと思いました。 で、ノアボクシーの場合、SZ の場合だと左側にオプションで付けられるわけなんですけれども、まあ、それも付けようかなと思ったんですけど、まあ、価格も結構高かったりしたんで、いいかなと思ってたんですけど、まあ、たまたまこのチャーテーブルを、まあ、見つけて、まあ、これ自体は非常に安くて、まあ、だいたい5000円ぐらいで買えるものなので、まあ、2台買ったとしても1万円ぐらいなんです。なので、すごく、 値段も安いし、使い勝手もすごくいいし、スマホも置けるし、まあ、子供が絵を描いたりする目的で、私これ買ったんですけれども、絵もちゃんと描けますし、物が脱落するっていうこともないですし、まあ、そういった機能性とか価格面でも含めていいなと。で、マックスインさんの商品って結構、外しがないです。私も結構マックスインさんの商品、いろいろとレビューさせていただいてるんですけれども、全く外しがない商品。なので、私もあまり、今も自分でいろいろ 使っていたりします3連のシガーライターソケットであるとか、あとは 2, 2列目のセンターコンソールボックスであるとか、まあ、そういったものも使ってたりするんで、結構こういったユーティリティ関係のグッズ、カー用品、すごくマックスインさんはいい商品を出してきますんで、まあ、質感も結構高かったりしますんで、これはかなりおすすめできる。でなおかつノアボクシー、チェアテーブルついてませんので、まあ、こういったチェアテーブルを導入するのもすごくいいのかなって思います。 で し, しかもですね、チェアテーブルなんですけれども、3列目にも実はつけることができます。まあ、そこを今お見せしようと思います。はい、今私3列目に座ってるんですけれども、このように、ノアボクシーの場合ですと、3列目にもこのチェアテーブルを付けるということができます。ステップアゴンに関しては残念ながら、このヘッドレストの この部分シャフトの部分があるんですけど、このピッチがもうちょっと狭くなっちゃってます。なので、付けれないんですけど、このノアボクシーに関しては、若干こう広くなってるんで、付けれます。なので、3列目もチェアテーブルが欲しいとおっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こうやって大人が座っても、全然、この膝の部分のクリアランスっていうのは、まあ、結構ギリギリだったりするんですけれども、 まあ、子供さんだったら全然問題ないですし、こうやって作業することも普通にできるし、携帯を見たりすることもできます。で、このチェアテーブル自体を畳むときは、こうやって畳んじゃうんですけれども、畳めるんです。こうやって。こうやって畳むことができますし、かつ、これは高さももうちょっと高くしたいよっていうことなのであれば、ここに ダイヤルが付いていて、このような形で少し上げることもできます。こんな感じで。そうすると、もうちょっと高い位置になる。で、そうするとこうやって傾いちゃうんですけども、その分、ここのストッパーの部分を少し短くしてやれば、このような形 で, で調整してあげればいいと。まあ、もうちょっとこの辺です。こういった 感じで調整、はい、こんな感じで調整ができるので、まあ、こんな感じで膝のクリアランスなんかもしっかりと調整できるし、でこの状態だと残念なのは、まあ、引っ掛けることがちょっとできないっていうデメリットもあったり実はするんですけれども、まあ、高さ調整っていうのは、まあ、ここですることも 可能になります、はい、なので、まあ、お子さんとかでしたら、もうこの高さ位置っていうのをもう、まあ、ちょっと下げてやれば OK ですし、まあ、そうすることによって、こういう感じで格納するということもできるということなので、こういった使い方も3列目でもチェアテーブルが使えるというメリットが まあ、ノアボクシーにはあると、まあ、いうことになりますので、まあ、これ、4つセットで、まあ、買って、で、各シート、まあ、2列未行になりますけれど、2列未行を各シートに1個、まあ、用意して、チェアテーブルをつけて、ユーティリティを充実させると、まあ、いうことも、全然、ありな、アイテムになるということで、これは非常に、 使い勝手として、機能性として高くなるアイテムなのではないかなと思います。はい。ということで、まあ、今日はこれ、プロモーションビデオということではなくて、まあ、冒頭でもご紹介したんですけども、私自身がノアボクシーを購入するにあたって、まあ、2列目のチェアテーブルがないので、まあ、新たに自分はこれを購入したということで、まあ、今日はノアボクシーにつけたら、どういった機能性を